昨日は家帰ったもん、ね…たまたま実家帰ったもんね、えー、でも逆にその前の日は俺一人だけここいた、ね、俺その前の日は、うん、あのー、この家帰ってきてないからそう<笑>あのトミーが、うん、その帰った日僕部屋全部きれいにしたんですよそうカンタがね掃除しといてくれたん、ね、でその部、ねうん、でね で, で昨日さそういうものはもうないわけじゃんそうそうそ う, そう基本的にはもうきれいになってるので昨日ええー、とととカンタと、えーと ほんと終電ぐらいまで一緒にいたんだよね。うん。で、だから実家戻って、で、俺はこっち行って、うん、で、この家戻ってきてガチャッと開けて、そしたら、サブもじゃあ行きますって言ったら、サブと一緒にこの家入ったの、うん。で、俺がこのソファに座って、うん、まあなんか、疲れたなと思ったら、サブがそこで、うん、何じいがいます。え、マジありえない。窓開いてるの、ほんで。いやだから俺 これね、僕ら住んでる場所言えないですけど、うん、理論上ありえないんですよ な, なんつーの、綺麗にはしてるわけだから、うん、いるはずないしだからなんだろう何匹も住んでるみたいに言うけど本当に多分1匹目、うん、で入ってきたでよかったっちゃ良かったんだよねまあなかんだに電話したんだよね電話来たわに<笑><笑>どうしたっつったら「いや出ましたよ」ってサブが「うん、そブどうした?」って言ったら「さん変わります」 変わって出たそうする出た2回報告され<笑>出たっていう<笑>とりあえず俺はもうできるだけ遠くにいたかったから、うん、とりあえずその辺から「お前は戦わないんだ」っ変わって出たけどどうするみたいないや倒せ<笑>それは倒せよ<笑>結構熱こもる部屋だからさそう窓開けんだよねそう俺のさ理論言っていいそのっ入ってきた理論、うん、ちょっとあのねこれわかる ここ開いてんのよそう、この隙間ねこのこ、ね、こ, この、こ の, この不条理わかるかな閉まってたらここ何にもないけどちょっとでも開けるとこのこれができるようになるの虫たちが、うん、これ迷路みたいにねこう向こうからこう入ってこうきてこ う, そうてだから開けるってなったらここまで行かなきゃいけないちゃんとね全部ねそしたらここで閉じるから変になんかこうするとぐんぐん入ってくると思ういやもうやから閉めよう早く。入って っっちゃゃ怖がててんじゃんお前見てないからだよ。<笑> あ, あるわ心霊体験とかで見ちゃったやつが急に帰ろうとかいうやついやあと死ぬ間際に IQ250 ぐらいのね跳ね上げるやつふざ<笑><笑><笑><笑>けんなだからあいつらのやばいこれこんなん使えないけど叩いた時に普通逃げるじゃんあいつらこっち来んのあーらしいなあ、それは聞いたこるあるわ。それはもう本能で 動物とかにパンってやると音と逆の方に走るんだけど、うん、本能で、うん、本当にヤバい時あいつこっち来るの、うん、一矢報いようとしてくるの死ぬ間際にしか飛べることを気づかないっていやだあいつ飛べないんだって普段はいやってか知らないんだって飛べること誰もでも相手があったらそう行ける作戦するあっ て, っ て, ってる怖い怖い怖 い, い飛べるやつは死ぬ覚悟一回してるやつのヤバ 絶対そこからだと思うんだよねもしくはエアコンスタイルまあエアコンスタイルだよねカ<笑><笑>これも役立ったのト役立たのだったようるそうですよな<笑>はい、じゃあトはい、じゃ